こんにちは吉本浩二です本日は首の痛みでお悩みの方の向けて自分でできる正体のやり方をご紹介したいと思いますこのスマホとかパソコンを扱っていると首がどうしても凝ってきます痛くなってきます こ う, こうやって首を曲げているとここが突っ張ってきますねでも本当はここの突っ張りが原因ではなくて、まあ、どこが原因本 当, 言うと本当のところを言うと原因がどこにあるかどうか本当は分からないんですけど、まあ、対象の仕方としてこの首の付け根この首の付け根の筋肉をこうやって押 し, 押していったりしすることで この首の筋肉が緩んできます。そして、押したまま、こうやって、上下していくと、この 指, 指先が奥へ奥へ入っていくので、奥の筋肉もぐれやすくなっていきます。もし、首の痛みで、悩まれたときは、この首のこの付け根のところに、この この3本人差し指中指薬指の3本の指を入れてそして上下に首を振ってみてくださいこうすることで首の奥の方の筋肉がほぐれていきますどんどんと首の痛みが和らいでいきますのでもしよかったらやってみてくださいね本日も ありがとうございました。